GPS 衛星無人ドローンそれにレーザーサイトまで便利なものが増えれば増えるほど失った時の痛みも大きいだが6インチのナイフなら通信が途絶えてしまう心配などいらない小さい頃おばあちゃんが言ってた 沈黙は女にとって最高の衣装だってでも正直私には当てはまらなかったみたい金属酸化物と金属粉 それに燃料を適切に調合すれば2000度で燃えるその熱は考えうるほぼ全ての防壁を溶かせる<音声> C4 との併用が最強の組み合わせだ時間に余裕があるなら。 このデバイスの素晴らしさをゆっくり説明してあげる4秒以下で時速20キロへの加速を可能にするクワドラプルギアボックス全長10キロの内部配線手作業で組まれた1100のパーツ3 0 0メートル以上の距離でも完璧な操作でもチームが知っておくべきなのは仕事をこなせるのかこなせないのか答えはこう十分こなせる 芸術家とスナイパーの共通点は何だと思うディテールだ例えばちょっとした色使いの差にも気づく周囲と溶け合わない影を見つけ出しあるいはあるべき場所にない形に気づく違いは危険が伴うことも大きな危険が 知りたいんだろうこの缶の中身について命が惜しくないなら教えてやってもいい<笑>冗談だ落ち着けで缶の中身だが聞かない方がいいかもな 命が危険にさらされた時平均的な人の心拍数は1分間に175回まで上昇する訓練されたものなら1分間に70から100回ほどだろうだが俺の仕事が済む頃にはそれもゼロになった 経験から学んだのは命を救うためにはオフィスではなく現場に立たなければならないということ<笑>そして時には命を救うために命を奪う。 俺はこのトラウマプレートが秒速4 9 0ルの357マグナム弾を止めてくれると信じている自分は身動きせずひるまないと信じているチームメイトを信じている彼らも俺を信じている は訓練すれば生き残れると思っているドアを壊し窓から侵入し武器を抜くだが最も基本的なルールを忘れてはいけない真のハンターはまず足元を警戒する。 誰もが無理だと言ったこれは戦車向けだと言われた小型化も精度向上も無理だと言われただが違った。 薬も売った人殺しだってそして腕が良すぎたせいかここまで昇進した。